参りまりす踊り子気をけおの様に遭うツアーモード。 変に登る大砲弾もまたし私霊の、停電な吹き仲間のため戦え うこ無撃をリ出すののにうちを、を撃いまは、も切り裂く みんな激辛よ 見てくださった、はい、お客様に最高願い、ね。